ジュちチャクッションちょうだいクッションとの日国会の日常を通して各国の今を伝えるシリーズ今日は単語を そ, のりの赤もそしてこちらはタイ の, の人たちはどうやってフェースシールドを手に入れているのでしょうか パシャ。<音声><音声><音声><音声> いこちゃん1枚 い, いこだね。